のフレッシュマンは阿蘇市立浪野中学校にお勤めの先生をご紹介します。よろしくお願いします。はい、えー、もう今日は剣道のねあの防具もつけてきてくださいましたけれども、えー、まずじゃあお名前と年齢を教えてください。はい、私ハルヒと申します。あの年齢あとは二十五歳。 はい、春日先生なんですよね。はい、はい、あの普段波の中学校ではどんなお仕事をされているんですか。あそれは英語の先生だから。そう。他の先生と一緒に教えています。もうどれぐらいになりますか。英語の先生になると。あのね、波のでは七月からここには教えていますけど、あの。 大学した、卒業した後では、一年間、千葉県に働いて、うん。そう、そういうことです。うん、春日先生もともと、ふるさとはどこなんですか?うんうんそう。あの、アメリカのアラバマ州のモビール市です、うん。はい。とても日本語が。 お上手ですけど、えー、まだまだ毎日勉強しなければなりまいん。去年も通訳なしでここまで話せるので、えー、今日はちょっとホッとしてます。私も。<笑><笑>ここで日本語勉強されたんですか？あの少し大学を少しのクラスをあの習ってけど、ほとんはあの自習しました。自分でそうはいしたんです、ね。はい、はい、そう。 じゃあこれだけ日本語がねお上手だと職場の先生とか生徒さんたちともいろいろお話とかはいいですか？も<笑>うでも生徒は英語の方がいいと思います。あそう。ここでどんどん話しかけてきます？うーん、そうかな。<笑>少し生徒はできるけど、大抵は多分やっぱりできるけど。 あ、恥ずかしいやミスはうーんそう緊張している感じああ私も生徒の時あのフランス語を習って緊張しているから会話は毎回他の外国語は難しいと思います緊張しているからそうでもやっぱりできると思いますそうです<笑>でもこんな素敵な先生にね<笑>教えてもらうならえ 英語が好きになる生徒さんもね、たくさん、ね、いらっしゃると思うんですが、はい、あの授業の様子とか、はい、何がお仕事の中で楽しいですか？はい先生うん、そう毎回楽しい。<笑>そう私の生徒大好き。すごくあの気立てがいいとか、そう優しい、そう可愛い。<笑>そう私にはすごくあのうんあの友達みたいけど、そうそう。うんうん。 大好私の瀬戸を毎回こうせた、音となしの瀬戸そう、私の仕事大好き<笑><笑>じゃあ、ちょっと今日は剣王、ねはい、のねフォークもつけてもらいましたけれども剣王はいつから始めているんですかあの、3月間のそうそうそれは9月から、そう と思います。初めて参加です。はい、そう、そう、そ, そう、そう、そう。どうして始めようと思ったの？あの本当にあの阿蘇小学校であの五年生のクラスの中にあのそれ自己紹介のクラスをし教えてああどんなスポーツ日本のスポーツが好きなんですか？ああ私剣道が好き。ああそう金銭います。じゃ そうそのセットよく話してああそう今夜もあります聞いてくださいそう、えー、そういうことですそうそうそうあじゃあ授業に行った先の生徒さんから教えてもらって、うん、そうそうそうそ う, そうそれがきっかけで始めたんですねはい程度、はい、楽しいですか楽しい<笑><笑>どんなとこがそうでも私の先生佐藤先生はすぐに怒っている<笑>そううんでもそう集中はあの すごく必要けど私をよく。ああ、彼のことうん。え？あれそう。<笑>そのことです。ええと、楽しい。<笑>はい。<笑>ありがとうございます、はいえー。じゃあですね、最後にあちらのカメラに向かって、うん、あのまああそしの皆さんへのメッセージでもいいですし、その今のお仕事の楽しいところとか何か。はい メッセージ、うん、そう私の生徒のメッセージから生徒へのメッセージでもいいですし、ね、そうあの皆さんは他の外国語は大体あの習いたいけどあのも う, もう先にいたあすごく緊張してけどそれは大丈夫ですねあのいっぱいミスを作って。 もっと上手になります。そう、ミスは大切そう。ミスはありませんから、多分何もあの習いませんと思います。そう、ミスはいい。はい、はい、<笑>失敗も恐れるなとうんいうことですね。はい、はい、なんか私よりもより日本人らしい<笑>。あの<笑>心持ちをお持ちのとても素敵な波の中、学校の英語の先生、<笑>春樹先生を今回はご紹介しました。はい では最後に、はい、こちらのカメラに向かってフ、うん、レッシュマン、うん、はい<笑><笑>それでは、まあ、すせーのフレッシュマンさよな ら, ならバイバーイ